スキー板履い。 北京駅から新幹線に乗って今軽井沢に到着しました高橋さん、一言お願いしますいや楽しみです、ね、<笑>で、すねこれからバス乗ります。今 拥有凉爽夏季与充满粉雪的冬天接下来就跟我们一起展开两天一夜的卢恋春之旅吧 めちゃくちゃちゃ、ゃんと準備万端に用意してきて1回スキー板履いて転んで脱いで終わりました、うん、<笑>リフト券も1回も使ってませんお疲れさまでした以上 <音声>しーはい。今はライトコン<音声> このラジの方向の矢印の大きさの一、二、三、四、五。これがですね、コウモモの一部の曲線。今マイナス8度に。寒すぎます。死<笑>にそうです。わあすごいすごい。腰が綺麗だけど寒いですよね。寒いす。はい入ろう避難所。<笑> なんか君、なんか犯罪者みたいな、悪いことする人みたいな。なんで、あ、全部黒いだ。そう、黒いマスクに黒、黒い帽子で、強盗犯みたいな。はい、鎌倉入ります。よいしょ、失礼します。おお、すげえ。 なんか、お父さんの晩酌みたいな感じ今朝ごはん中でーす 可愛いイラスト付きののオムレーズを頼みましたこれは多分、グーマ家の馬ふ、えー、<笑>ふわふわパウダースのター確かにゲッゲッ はいはいははははははあーこの靴すごいねこの靴がなければ人が腰まで沈んじゃうらしいです。 その面積によってね、うん、体重を分散してるというウサギじゃないのいや、でもウサギもっとちっちゃいじゃんそうかななんか飛ぶ、飛ぶ飛ときにさぴゃんぴゃんってで一直線でキツネかもそういはいはっはっはっえおーおお、あっ た, あったおおハート あ, ーあー何かと交換するってことえっー よし、よかったね、yeah. イエーイ 11時37分<笑>今、あのウ<笑>ェアとかシューズで返却しますじゃあ、返しに行きましょうはいお、はいはい、わー朝間のいぶきここでお土産買いますうまこいのキャベツは地球約2周になりますの、ね、で並べて <笑>すごい。カ、うん、あれカップアイスにそカップヌードルに入ってる粉みたいなのがそのまま振りかけられてて<笑>味は美味しかったんです。 に帰りましょう。バイバーイ。じゃあね、はい、やさね、はい。バイバイ。バイバイバイ